キリタンです。今回は「ガンダムマーク2」製作のパート45になりますそれではご覧ください前回印をつけ終えたのでこれから筋彫りをしていきます ここは段落ちにしていきますこのパーツ真ん中を出すのがとても困難で曖昧なまま筋彫りをしたのでこんな感じで左にずれてしまいましたその上の縦の筋彫りも少し斜めになっているので合わせて修正していきたいと思います 光硬化パテは薄くなると剥がれやすいので先ほどは瞬着を使ったのですがそれだと硬すぎて繊細な削り作業がうまくいかずガタガタになってしまったので少し不安ですが今度は光硬化パテをのって成形していきますこっちは修正するラインと今あるラインが一部重なるのである程度硬さのある瞬着で埋めていきます これでじっくり見てもわかりづらい程度には真ん中に来ていると思うのですがどうでしょうか ここには段落ちモールドを作っておきますこっちには長方形モールドを作っていきますここは直接上から彫り直そうと思っていましたが細くもしたいのでやっぱり埋めてから彫り直します ここはいらないので埋めてしまいますこれで ディティールアップが終わったので、表面処理をやっていきます。 表面処理も終わってこんな感じになりました次はこのパーツをやっていきますまずは。 全体にヤスリをかけていきます。デザインも決まったので、筋彫りの準備をしていきます。